北海道からやってきました明石と申します皆様よろしくお願いしま す, ししますそれでは参ります明石構え海を仰ぎて雲間駆け抜け街を眺めて絵にこぼす 街の灯火しになるこの歌に」「歌いははひのとり」「そらるしゃい」「野菜いにんにゃける心にせいを燃やし」「さのりはみりゆ 耳を刺した波部教苦しむ声は聞くに絶えず。 この地渦巻く惨劇に胸を締めつけ涙を流し愛した空を去ってしまった小勢ともし火を見る歌合楽はこれ求む晴れ間か は垂れて晴れの日を思う願い祈るは最高の兆し思い出すは松やる日々高ぶる心に火がつむる西にしんたかとかも目にとえば私は立つとり波に聞けちょう野菜いいや 「みんな」「そらそらなんとともうのはばんしょうか」「じきとめるはできたもんがみんな」「さあさ 「共に刻みきてる私」「ガわりウッもし組み合わせ」「商売の翼次第を巡る」「今は万の笑顔を咲かせ」「あずらの道しるべ」「掴む忘皆の」 たくさんのお客様、たくさんの拍手をいただきましてありがとうございました